マグニチュード 4.1、まあまあですね、神奈川県西部しか出ないのが、不思議だね、この辺、本当に。 はい、ちょっとや甘えるんだったらそれぐらい切らせようよはいはいはいはいじゃんくんうんいけてるはいはいはいはい大丈夫だようん大丈夫だよ<笑> 全然痛くないでしょ。うん。うん。ジャン君。2本半しか切れてないですよ。でもちょっとずつね。ここ。来ますか。あれで。ジャン君。あれで。 持ってないよなで。考えてます。考えてます。また来たらめ切ろうね。今、ちょっと大きめの地震がありました。零時二十分。えっ、ー、と、テレビはまだ何も言っていませんが。この界隈だけって。 たまにね、この界隈だけ地震ってあるんだよね。ジャン君、ポンちゃんは今、キョロキョロしながら、ビクビク。えどうしてってなっています。えー、暖房器具を消して、何かに、何かあったら、えー、ということで、備えていますが、今、1分経ったところで、とりあえずは、落ち着くかな。 どこに逃げるだろうねこの人たちはここでキョロキョロキョロってしててキャリーとかに入ってくれるとありがたいんだけどそういう風うではなくこっちとかに行くのかなあちゃんくん怖かったねくんちゃんもね神奈川県の西部まさにここですね